ちょすすきのすすきのてっぺんのちょい左ぐらい狙いあーちょっと右でバンカー方向かなあなんか跳ねた o、OK? k はいじゃあちょっと左目を狙って。 左すぎちょっと左に飛んでいきます速いしなんかボールなさそうはい今から一応暫定球を打ちます暫定球何番だかわかんないけどオレンジ線が入ってますは い, いはいこれはいい方向です上萌香選手残り百三十五ヤードですが ちょっと前の気がスタイミングなってます。どうやって攻めんの？どうやって攻めんの？木の左から？木の左からフェードで。フェードで。濡ればいいフェードかかってないね。余勢まんやな、はい。ラッキーなことに。えー 斜面を降りて、フェアウェイに戻ってました。引っ掛けた。あ、あいないで。じ一生のとこらへんです。はい。はい、えー。残り約30ヤード。せたボンがち。 あ結構止まりました俺もちょっとショート<笑>ちょっとショート、はい、さあ萌えか選手4番ホール 上りのスライスラインかな入れパーです読み切れませんでしたボギこれは曲がりそうだねおおやばい<笑>全然違うじゃない o、okay. えー、5番ホール195ヤードパー3えー、確か右から左に傾斜してるからピンの右から攻めていってくださいおすじってるちょっと左ナイスショー ちょっと左の手前です。はい。えー、第2弾寄せないと負けてしまいます。モエ選手もうちょっと合そうですね。ワンチーンジガーだ。お、いい感じ。大きいから。OK、えー。最近パッと不調のモエ選手下りの。 く大じゃないか、スライスライン。決めることができるか、バーディーパッド届かず。ナイスパー。左のツーカップスライスで。はい、入れないと負けです。おお、ナイス。 パポおーナイスちょっと左に落ちちゃうんだっけナイスショーオッケーです はい。えっ、ー、と六番ホール第二打です。このホールはハンディキャップナンバーワンホールなので、一、えー、打スロもらいますちょっとグリーン手前です。ではい。百八十三ヤード残り右から。 ちょっとダフった。あーでも右にオンかな、はい。超すごい遠いけど。はい、難 し, い, は難し い, <笑><笑>、はい。いや、いいんちゃうかな。オッケーです、はい。ちょっと待ってね。オッケー。 バーディーパッド二十メートルあるかな。嘘。<笑>嘘。バーディーパッド二十メートルあるかな。嘘。<笑>嘘。<笑>うまく私も寄せて。入れたら、カーで おー、ナイス。ナイスじゃない。ナイスセーブです。えー、七番パフォ、左ドッグ。狙い目は三本ある松の木の左二本あたりかな。 ちょっとフェードかかっちゃったけどまあフェアウェイ右ナイスショット萌え選手私のハンデが多いと文句を言っております<笑>ちょっと左のキーの方に飛んでいったけどああに当たって落ちたかなワンス でもフェアウェイです7番ホール第二打です残り百五十五ヤードすじ<音声>ってる<音声>おおナイスショナイスショーボイガー選手バーディーチャンスについてるのでなんとか押せたいと思います64ヤード六十だ 全然ショートじゃない。ちょっとよかったですっっ。はい。ちょっと大きいけど、悪くないです。えー、7番ホール、パー五、萌香選手、ツーオン、ナイスショットで、バーディーパット。 おナイスバーディー。俺の部拾って負け。ボギーでした。ナイスショ。おお、筋いってる。